虫が灰より男を二つに引き裂いたボーデンは九つの栄光の枝を取りそれは祈りか捧げ物かそれともお前の誓いの名残か完成できなかったまじないさ。